こんにちはキーナと申します今日はあのコーヒー の, あの焙煎方法について説明したいと思います。これは私が使ってる普通の鍋なんですけれどこれ1000円ぐらいの鍋なんですけれど、まあ、ステンレスですけれど重要のはこのあの下は結構熱いんですよ。で まあ、これは1 8ンチぐらいの鍋なんですけれど1回で焙煎している豆は 250g これはカマルンの豆ですあと大切なのはウィスクですねこうまあ、12分かまあ18分ぐらいでずっと火をかけて焙煎しています、まあ、私が3年前 2015年の9月から焙煎し始めたんですけれど、えー、まあ400回ぐらい焙煎して多分そうですね1 0 0キロぐらいまあもう焙煎したことあります、まあ、焙煎っていうのは私は座禅のように考えてるんですけれどやりながらもう あのプロセスは出てくるというような感じですけれど別に YouTube で、まあ、私の焙煎し方のタイムラプスのビデオも掲載してありますので是非ご覧になっていただければと思います是非ご質問まあコメントあればよろしくお願いします でまあ、このプロセスについてはまたいろいろ私は今後ともビデオを載せようと思っています。